福岡県に起きた水彩被害、これの復興を願って、えー復興、早期復興を願って作られた応援ソングです。えー、次の曲も、も3曲続いて、えー、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、本日は佐里さんが作られた曲です。えー、その歌を今、麻里さんが今年から引き継いで歌ってくれております。えー、皆さん、よろしくお願いします。 えー、それでは続きまして3曲目、えー、自衛隊のドレスローンレンジャーなんですけれどもレンジャー、えー、小森塚沙莉さんが自衛隊の広報大使だった時に作られた曲ですとっても威勢がよくノリがいい曲をかわいいアリちゃんが元気よく歌ってくれます、えー、お聴きの皆さんも、えー、一緒になって、えー、手拍子やあ一緒に なくて「いくそでにいそでさんそでしーそではおしますんにいはい」「さんはいしーはい」「いちにさんしーいちにさんしー」「いっそでにいそでさんそでしそでいちはんにいはい」「さんはいしーはい」「ンちにさんしーいちにさんしー」「いちー」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」「」「」」「」」「」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 「1234」「1人それ34それ1828384812341234」 1日3食。 どうもありがとうございました。